長年の本部がある福岡の総取り、日本全国黒神をお願いします。はい、旦那の皆さん、もうすぐ折り返してで、ね、す。残り半分、精一杯頑張りください。よ、え、か、ー、長谷はこちらの方で日本全国のに起用いたします。それでは参ります。日本全国 よいしょ Is that so? は, <笑>はいはいせの った えー、い東京マラソンは最高だもといいえ以上で長江東京支部のエンバ終了となりますありがとうございましたありがとうございましたランナー皆さん残り半分です最後まで精一杯頑張ってください 東京スプーンテシュー